はい、報告書の中で、私が、えー、じゃあ、報告書の中に私の傍聴席からの不規則発言の報告がありますが、私は田谷議員とのトラブルは弁護士にお願いして解決してると思います、なのに、田辺元自治会長を介して議場で不規則発言をさせたのはなぜですか。委員長田谷議員はい あの私が田辺元会長に不規則発言をさせたということは一切ございません、私の中では、桂議員とのトラブルはもう解決をしているという認識を持っておりましたので、そのようなことははい桂委員、ちょっと質問、ぎゅっと飛ばしますけれども、2020年3月、特定のお店にて、 私が謝罪する前に、私は田谷議員に弁護士を通じて解決したと言いました。田谷議員は直接謝罪がない、桂議員の言葉には悪意がある、謝罪の担保は何なんだ、言いましたよね、言いましたよね。委員長はい、議員、はい えー、もしあの私がそのようなことをあの私の心の中ではもう解決しているという思いながらそのような発言をしたことは大変申し訳なかったと思います。委員長、桂綾委員、あのね、あの時ね、あんなに要求を前でね、佐藤議員とか岩脇議員はあれは土下座じゃないと、な言ってましたけども、背直して頭を下げて謝罪してね。 ししましたよ、この屈辱、心で今思ってない、<笑>どういうことなんですか、ちょっとそんなんでいいんですか、優しくはいすみません、てくださいはいすみません、怒ってしまいました、すみません、ほんでもう一つ聞きます、田谷議員とトラブルがあったら、議場からやじがあったりとか、いろんなことがあると私は思ってるんですよ、さっきに相手言ってましたけども。ね そんんんなななことは本当にないいでですねないんですねねほな、岡議長が田谷議員とトラブルしてました、小林鷹忠議員もトラブルしてました、小林鷹忠議員も餓死をされてました、岡議員も議長の下しに、議長下ろしになっておりました、皆、偶然かも分かりませんけれども、田谷議員とトラブルがあるからじゃないですか。 委員長はい、田谷野議員、あの特にあの私からあの小林貴太議員とトラブルがあったと認識はないですか、はい。ありませんやな。はい、はいはいはい、今のことはなはい。谷議員議長、はい、岡岸 も, もトラブルがなかった。田谷野議員、あのトラブルということではなかったとあの思っております。 委員報告書の中にですね、98ページに、あのー、市議会議員に関しても、桂散髪議員が、田谷議員とのトラブルが原因として、本会議中に議場での傍聴席のやじが始まりという、こういう文章があるんですけれども、この報告書は間違いということになるわけですよ。議議員員、えー、私の中ではあのー、桂議員と 私とのトラブルはもう解決がされているという認識ですので、これがトラブルがこ の, あの私の中で短所になったということを、私とのトラブルが短所になったということではないと認識をしております。